演舞開演。どうも。私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい。そのいうわけで本日は。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらァミの今までそこら中で撮りされています。うん。上と下のが、下と中、中と下っていう三二段の格子になっています。おおとちょっとこれ<笑>ちょっと見た目はこんな風になっていません、ね。 こがほぼほぼとなっているようなそんな気がしますそれではちょっと怖いねちょっとこれ開けるのが怖いよねもうこのまま行きますよでは吸い上げるとこんな感じですいただきます 上の方の上の方の身から食べるとキーが濃厚な酸味が広がっていったその下がチョコレートのほのかな甘みが広がっていましたでもしかしたら上が崩れてボロボロこぼれてしまうのがそこだけはちょっと残念でした食べづらさが出てしまったのは残念なのでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけておい全部収すエン